メッキが剥がれるのも時間の問題なのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。大統領選もいよいよ終盤に差し掛かり、両候補ともに絶戦がますます加熱しています。野党候補、ユン・ソン・ギョル氏も、文ン批判をエスカレートさせており、 さらなる差別化を図っているところですが、実際のところ、イ・ジェミョン氏と比べてどの程度マシなのでしょうか。2022年2月10日付、中央日報からの引用です。韓国最大野党、国民の力のユン・ソン・ギョル大統領候補が9日、野党候補の一本化については言葉を控え、ムンジェイン政権に対する批判を続けた。 この日、ユン候補直属の政権交代行動委員会が公開した YouTube 動画で、ユン候補は、この政府は自分たちをキム・デジュン、ノムヒョン政権の継承者というが、私は詐欺だと考えると述べた。ノムヒョン政権を構成した人たちには、我々の利益になるのなら無条件に従うべきという形の組織論理がなかったが、 ここではそれが非常に強いと話しながらだ。失権すればすぐに変えるべき政策については、代表的なのが住宅、税金、税制政策だ。文在寅政権が最も失敗した点に対し、迅速に制度を改変しなければいけないと述べた。側近に検察出身者が多く、執権時に公正な人事ができるのかという質問には、 私は業務中心主義であり、まともに処理する能力がない人と近く接する時間もなく、機会もないと答えた。そして仕事ができない人がクリーンだと言ってどうするのか、その人たちが判断を間違えれば多くの人たちが不幸になるとし、実力のある人たちが国民のために奉仕できるよう人材を広く投与すると強調した。 国民の力の関係者は電話で、ユン候補がインタビューを通じて、アン候補との一本化問題に対する立場を明らかにした直後、犠牲と献身、変化という言葉を強調したという点に注目してほしいと述べた。とのことで、いかがでしょうか。選挙戦が本格スタートした時からずっと泥試合が続いていた印象の韓国大統領選ですが、ここに来てようやく 多少はまともな政策論争が聞こえてきたという感じですね。と言っても、ムンジェインの批判を通じて差別化をアピールしたという程度なのですが、ムンジェインはどこを突っついてもあらばかり、誇りだらけですから批判するのも簡単でしょう。ユンソンギョロ氏にしても、誰もがムン氏について感じている当たり前の不平不満を改めて指摘しているだけですから、 言っていることそのものもに新鮮味はありませんそれでもムン・ジェインの批判をするだけで正義のヒーローとして拍手喝采されるのですから対立候補であるイ氏がいかに不甲斐ないかが分かりますよね。検察総長時代のイメージもありクリーンな正統派として通っているユン・ソン・ギョル氏ですが大統領選を通じて少しずつメッキが剥がれつつあります。 それがよくわかるのが慰安婦問題です。文在寅主導の慰安婦訴訟をかねてより通列に批判する立場だったユン・ソン・ギョル氏。当然、寄付金流用疑惑で詐欺罪に問われているユン・ミヒャン氏についても、求断するスタンスをとっており、正義連など慰安婦を支援する団体も攻撃しています。一見すると、元検察総長らしい正義感の表れのようにも思えますが、 ユン氏の一連の慰安婦批判は単なるポーズであり、反日強硬姿勢を崩さないイーシ、ムン氏との差別化をより鮮明にするためのパフォーマンスに過ぎないのです。叩きやすい相手を選んで攻撃しているという構図は、イーシやムン氏が取ってきたスタンスとほとんど変わりません。むしろ力が弱く、言い返せない相手を慎重に見極めつつ、確実に利用しているという点で、 ユン氏の方がより狡猾であるとすら言えます。上辺では正義のヒーローをアピールしていても、一皮むけば権力にしがみつく三流政治家だったということですね。パククネ元大統領の動向も大統領選の結果を大きく左右するポイントです。不都合な爆弾を抱えているユン氏を牽制するために、ムンジェインはパククネ氏の斜面という 禁断のカードを利用尹氏の支持基盤である保守層を分断させることで尹氏に有利になるように働きかけていますもちろん尹氏はこの動きに強く反発そもそもパク氏を獄中に送ったのは他ならぬ尹氏でありそれを支持したのはムン氏なのですから裏切られた気持ちもあるでしょうそれにしても現職の大統領自ら 野党候補の失速のために具体的な策を講じるとは。現政権は大統領選において中立であるべきという原理原則はどこに行ってしまったのでしょうか。ユン氏にしてもムンジェインの鬱憤がよっぽど溜まっていたのか、政権を取ったら過去の政権の不正を徹底的に捜査すると宣言。ついにムンジェインに向けて堂々と単価を切ったわけですね。 当然、ムンジェイが黙って見ているはずがありません。ユン氏の宣戦布告にすぐさま反発し、今はその話をすべきタイミングではないと、矛先を必死に変えようとしています。まるで与党候補が二人いるような展開ですよね。ユン氏といえば、大北政策も気になるところです。大統領選の初期段階から、大北強硬姿勢を一貫して訴えてきたユン氏。 しかしながら、ここに来て、北への態度に軟化が見られ、従来の対応政策というカードも捨てるわけではないなどと、中途半端なコメントに変わってきています。強硬路線から対応政策。これが本音だとすれば、大胆すぎる路線転換ですよね。大統領の座がリアルに近づいてきて、少しはバランスを取らないとという気持ちになったのでしょうか。あるいは、 大北戦略も慰安婦問題と同様、いい人の差別化を図るためのパフォーマンスだったのでしょうか。対日関係についても、表向きは新日のように見せていても、その実態は陽日。つまり、都合のいい時だけ日本を利用して、あとは適当に喧嘩を打っておこうという思惑が見え見えです。まあ、ユン氏のメッキが剥がれているのが事実だったとしても、つまらないスキャンダルまみれで、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 次の動画でまたお会いしましょう。